さあ後半最後の3ホール、インゴルフカウントバックルールの難しい最後の3ホールにやってきました重要な3ホールになります。筋ってます距離は、まい すごいオーバーですがナイソンでしたこれも通じてます通じてます距離はちょっとオーバーですがこれもナイソンです ドローで攻めてきてます戻ってきてますスピンに向かってこれもナイスショットっぽいですあちょっとショートでした<音声> 方向ばっちりだと思ったんですが、かなりオーバー、百二十ヤードをオーバーしてます。下りのスライスライン、なんとか寄せて、アラを取りたいところです。かなりスライスしました。 例えばパッドの打つ強さをパーセンテージで表しますが、えー、フラットの時に比べて何パーセントの力で打つという意味なんですがこのパッドは 10% だと思います。 ナイスパー約1メートルも残っていますがこの前もかなりスライスすると思われますカップアウトサイドライトというのが私の意ですでもアウトサイドライトでしたナイスパー 逆にこのパットはストレートでいいのではないかと思いますあっ圧巻スライスしましたすべてのショットが池絡みパターンを除いて難しい 17番のパー5にやってきましたこのホールはフューチャーズトーナメントでも過去何が起こるかわからないホールで有名なホールですまたカウントバックルールなので非常にここでバーディーまたはターパーを取ることが重要になっています 風はフォローですストレートボールで吹き流しにまっすぐ飛んでいってますナイスショットですフェアウェイキープですこれも若干のドローがあってフェアウェイマンなので ナイスショットですナイスショットトローがかってこれもフェアウェイ左にナイスショットですナイスショット第二打地点にやってきました前方に見える赤い橋まで赤い橋を超えるためには200ヤードが必要となりますここはレイアップをするのか、えー、それとも フェアウェイを横切っている水を超えていくのか重要な選択になってきますレイアップであれば160から70程度レイアップのようです いいレイアップしました、えー、左足下がりになってますのでライも良くなくレイアップになると思いますよいしょこうるまで170ヤードなのでスプーンがあ5番で 水越えを狙います。ちょっと右でてしまいましたが。他に当たって。落ちてきて。もっなさそうです。多勝者も、もまつも契機になります、えー。レイアップし、二打目でレイアップでした。ええー、残りあと百三十ヤード。 振り上げているので、カバンに狙っていけると思います。数えはほとんどありません。<音声>ピンの右にライソンです。最初残り約115円ですが、ちょっとリポッドに入ってライクよくありません。 さあうまく撃ったよ感じがしますダイリポットからうまく打ちました果敢に水越えで行きましたがしょ少々右に押し出し、えー、ここまで戻ってきましたが前の枝がスタイミリになっております そ下から行く か, 下 か, ら行くか、えー、下から行きました下からのアプローチナイシャ上手く乗りましたジューナルムパー5全員パーオンしております下りのスライスライン セントでしょうかすいませんフックでした上りのスライスラインです行くとナイスパーディー ライン 25% ちょっと強いかナイスタッチあうさあカウントバック的にここはまずパーセーブしておきたいボーです いナイスパ長い2 0 0ヤードカウントバックにとった感じ ちょっと右に引っ掛けてます水は大丈夫でしょうか第2弾約80 180ヤードのボ声です少し苦労ですが190コア打たないと届かないと思います ちょっと薄いいたりですが低い球です低球ナイス<笑>結果オーーイイショットのになります<笑>この190ヤードーうまく打ちました。うまく打ちました マイショット17番バーディーの竹本選手260ヤードのビッグドライブで残り140ヤードです残り合わせて145ヤードというところでしょうかああショートでした少しだふってしまいました タビオン選手よ現在8位タイですが第2打ちょっと打ってしまいました、えー、カウントバックでは大事なホールとなりますどうしても寄せばんでバーを取りたいところです彼女は17番でバーディーを取ってますので8位タイですが8位になれる可能性が たぶになりますただしここでのバーが必須条件ですライスアプローチライスアプローチライスのためのアプローチ下りのスライスラインです おいい感じで来てますちょっと強かったこの18番はアプローチが難しい方です うか8をんいいナイスパーナイスセーブ。 一緒強いね。ナイスパー。ーお疲れ様でした。お疲れ様でした。えっ、ー、とリンゴルフのフューチャーズトーナメントも今年で二年目を迎え、去年の、えー、と優勝者二位、三位の、えー、方は。 今年の6月の19日からミッションヒルズカントリークラブで4ラウンドして、成績良ければ、っと今年の USLPGA の1次予選をリンクールでスポンサーしようと思ってます、USLPGA にあの興味のある方は、ぜひ引き続きですねえートーナメント参加していただいて、来年 の, あの出場権を獲得すべく頑張ってください。ありがとうございます <笑>写真ります、はいありがとうございますはでしたではまず初めにこのような大会を開催してくださったりんご奥様ありがとうございました。 えっと、そしてコースの白鳳、えー、カントリーカルブの皆様ありがとうございました。今日は花粉症がきつかったんですけど、まあ一日として楽しく回れて、まあ目標だったら優勝もできたのでとてもいい一日にできたと思います。ありがとうございました。はい、いはい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございますありがとうございました お疲れさまでした。<笑><笑>